皆さんこんにちは。NGO 世界を見つめてで進行を務めます認定 NPO 法人ダイアログフォー・ピープル代表理事、そしてフォトジャーナリストの佐藤恵です。そして鎌倉さん、今回もよろしくお願いいたします。はい、恵さんよろしくお願いします。同じく担当します鎌倉幸子です。皆様どうぞよろしくお願いします。

はいではいつものようにまずはこの番組の紹介をよろししくお願いいたしますはい、この番組では毎回、日本の NPO や NGO で働いている方をゲストにお招きして現地での活動の様子やゲストの方の思いを伺うそんな番組ですはいもう12回目ということで本当にもう季節さまざまに巡り今これあの収録しているのが7月の中旬なんですけれども暑いですよね本当に暑いですよね。やはりあのこの前も

ちょっとニュースを見たら、はい、ヨーロッパとかイギリスも。観測史上初の。はい、の暑さを記録しているということですよね。はい、もう世界のあちこちで、こうしたあの気候変動の影響を表れていると思いますけれども。本日のトピックは非常にそちらに関わってくる内容になってくるかなと思います。え、はい、それでは早速ですけれども、本日のゲストをご紹介いたします。えー、本日のゲストは認定 N. P. O. 法人、ウォーターエイドジャパン事務局長の高橋かおるさんです。よろしくお願いします。

はい、あの、高橋さんとはですね、えっ、ー、と、今から二年ほど前ですかね。ダイアログフォーピープルの記事でも、あの、インタビューをさせていただきました。あの、水の問題って本当に、あの、世界的にですね、今、本当に注目されていますけれども。まあ、長く昔から、こう、水の問題に着目して活動されてきたということで、そちらのインタビューもご覧いただけたらと思います。今日はよろしくお願いいたします。あ、こちらこそ、よろしくお願いいたします。はい、では、早速なんですけれども、えっ、ー、と、ウォーターエードさんが活動を始めた経緯であったり。団体の概要などについて、お伺いできますでしょうか。

あはい。では、あの、お話ししたいと思います。えー、ウォータイドはですね、もともと1981年に、えー、イギリスで設立された団体です。えー、そのタイミングでですね、あの、国連がこれから10年間、まあ、水のことをしっかりやっていこうと、まあ、そういった宣言をいたしまして、えー、イギリス政府が、まあ、イギリスの水道局の人たちを集めて、まあ、これからどういったことができるだろうかということを話し合った結果、まあ、あの、そのイギリスの水道局の人たちが、じゃイギリスの人たちだけにきれいな水を届けるのではなく、

あの開発途上国の人たちにもきれいな水を届けたいと、でそのためにまあ、そういった水衛生の専門の団体を立ち上げようということでお金を出し合ってあの作られたのがフォータイドになります。

はい。で、それ以降ですね、あの、イギリスの団体として活動してきましたが、まあ、2000年代に入りまして、まあ、アメリカとかオーストラリアにも拠点を置きながら、えー、活動する国をまあアフリカ、アジアと広げていって、えーまあ、今、現在は34カ国に拠点を置いて活動している国際 NGO になります。えー、ウォータイドジャパン自体は、まあ、より多くの日本の方々からも応援をいただきながら、あの、まあ、より活動を拡大していきたいということで、2013年に設立をいたしました。

はい。で、えー、とウォーターエイドのビジョン、ここにありますが、えー、活動の内容は3本柱あります。

1本目はすべ、えーえー、ての人が、まあ、きれいな水を使えるようにそれからきれいな水を使えるようになったとしてもトイレがなかったりすると、まあ、外で排泄する人たちがたくさんいてで結果、まあ、その水源が汚染されたり病気が広がってしまうので、まあ、きれいな水プラスきちんとトイレが使えるように、まあ、それから特にコロナ以降大切になってきていますが、まあ、手洗いなどの衛生習慣を実践できるようにやっぱり衛生習慣というものがあの理解があの不足していたりすると、まあ、きれいな水を

組んできても不衛生なその容器で保管をしてしまったりとかということがありますのでまあ、水トイレ衛生習慣この3本柱で活動している団体です先ほど少しその2013年にま日本法人を作りましたというお話をしましたがなぜ日本なのかというところを少しお話ししますと実はこちらのグラフちょっと見づらいかもしれないんですが、えー、各国の政府がえ水と衛生の援助

に出ししてていいいいるるお金がどれぐらななのかととうことを表している棒グラフなんですねで日本は実はこのブルー青いもので日本政府はまあ長らく水衛生分野にまあ一番お金を出しているまあ援助国でになっています。ですので、まあ、水と衛生私たちもちろんその防態度として水と衛生分野活動していますが私たちだけではなくてより多くの人たちが水と衛生の課題解決に向けて、えー、力を注いでいく。

行って欲しいとでそのためにそれを呼びかけるためにやはりこうして水衛星にすでに力を入れている、まあ、こういった日本政府とか、まあ、日本から水と衛星の重要性を発信することが大切と考えてえ日本法人を設立をしました。

はい、で少し私たちがやっている課題もお伝えをしたいと思いますが、まあ、今、ここに書いてあります通おり、まあ、今でも10人に1人7億7100万人が清潔な水を使うことができません、えー、約17億人がきちんとしたトイレを使えず、まあ、それからこれ、特にコロナ禍で大切になっていますが、まあ、あの手洗いが自宅でできない人たちもたくさんいますし、まあ、それから世界の 43% の保健医療施設病院や診療所で手洗いができる状態にないと。なので

で診療所とかが病気が流行る、えー、場所になってしまうこともありますで。それから先ほどね、冒頭気候変動のお話もありましたが、まあ、特にやはり最近、まあ、日本もね、本当にはもう今、あのもう目に見えて気候が変わっていることを私たちも実感をしていますが、まあ、やはり私たちが活動する国でもあの、これまではきちんと水が出た井戸がもう枯れてしまったとか、まあ、それからもう毎年のように今年は干ばつ、去年はま大雨で洪水、でまた干ばつというふうにも、干ばつと洪水が交互に来る。そういったこと

ことも起きていていやはりそういったものが原因で、まあ、そのきれいな水が得られなくなるそういったあの被害を一番やっぱり受けるのはあの各国に住むそういった貧困層の方々になります。

あのまあ、こちらも皆さんご存知の通りと思いますが、まあ、実あの SDGs で、まあ、ゴール6ですべての人に水とトイレをという目標が設定をされていますが、まあ、実は、えーまあ、本来は2030年までにこれ達成しなきゃいけない目標なんですがこのままの進捗でいくとすべ、まあ、ての人がきれいな水を使えるようになるのは2066年。

それからトイレを使えるようになるのはもう2100年ということで2030年にはもうこのままのペースじゃ達成できないということになってしまうんですね。

でまあ、その理由の一つというか、まあ、どういったことが実際、その水の現場で起きているかというのを少しだけご紹介をして、で私どもの活動もお話ししたいと思いますが、はい、やはりですね、これ、あの防イ度が作ったものではないんですが、あの各国で撮影をした、まあ、その今、使われていない、壊れてしまっているインフラになります。あのまあ、こういった井戸が壊れて使えないとか、電気が届いていないので、この真ん中の給水タワーも動いていないとか、そういった問題が多くあります。であの

なんでこの2022年にもなって、まあ、きれいな水が使えない人たちがたくさんいるのかというとインフラって一番分かりやすいんですが実はインフラだけではなくて、まあ、今お話したようにインフラがあるんだけれども維持管理が行われていないとか、まあ、そもそも政府が重視してないから予算がないまたは政府が力を入れようと思っても

いざやろうと思うとどこに実は設備があってどれが壊れて動いているのかが全くわからないので何から手をつけていいかわからないとそういったこともあるんですね。で私たちがその40年間この水、えー、衛星の分野で活動してきた中でこちら分析したちょっと変な図なんですけれどもそれぞれの地域で全ての人がきれいな水を使えるようになってでその状況が続くためにはこの四角にある要素が全部揃っていることが大切ですということを示している図です。

さっきお話ししたデータも必要ですし、データをもとに計画を立ててで、政府がお金を用意をしてで、適切なインフラを作っていく。で水資源も大事ですし、まあ、それからそれを維持管理をするような組織、制度も必要であると。なので、私たちは新しい地域でプロジェクトをやるときには、まあ、こちらを、あのー、

見ながら、それぞれの地域にどれが欠けているかということを分析をして、それを解決するようなプロジェクトをやっています。例えば、さっきお話したデータがないところであれば、こうしたデータ収集の支援をすることもありますし、まあ、その、例えばお金が、まあ、財政面でしっかり予算がないというところでは、例えばこういった水道、このあの、給水設備を使った時に、水道料金を徴収する仕組みを作ったりと、そういったこともやっていたりします。はい、あの、以上となります。

ありがとうございます。今本当にあのご説明いただいただけでも非常にこう水を中心としながら多岐にわたる活動をされているなということがよく理解できました。であの写真を見てみても本当に世界中の地域 の, あの写真がありまして本当にこうした水の問題っていうのが世界的な課題なのだなということも伝わってきました。でここからはですねより具体的に活動について伺えればと思うんですけれどもカザルウォーターエイドさんのこうプロジェクトの中でもアフリカの活動についてお伺いできますでしょうか。

はいいありがとうございます、はい、今ご紹介いただきました通おり、まあ、ウォーターエイド、まあ、今現在34カ国で拠点を持っているんですがそのうちあの16カ国であのウォーターエイドは活動しています、えー、でウォーターエイドじゃあそのアフリカでどういった活動をしているのかといいますとアフリカだから特別な活動っていうことはないんですけれども、まあ、の実はウォーターエイドを今年の2月にあのこれから10年間どういった活動をしていくかという戦略を作りましてでその中で、まあ、特にこの3つっていうのがあの大きなまあメインの活動を

活動にあの、まあ、定めているところです。まあ一つはえっと重点地域、つまり一つのまあ群であったり県であったりというところも重点地域にして、でそこでまあ、さっきあのお伝えしたようなまあ、どこがこう欠けているのかっていうその仕組みの分析をして、でそれを解消することでもその地域全体で、えー、全ての人がきれいな水とトイレを使えるようにするというあの活動です。でその地域全体を全ての人が使い水衛生をこう利用できるようにすることで、まあ、それをモデルとして

であのこういうやり方ですればすべ、まあ、ての人がきれいな目続行地域で使えるようになるんですよというモデルとしてあの政府などに示すことでそれと同じような手法が他の地域にも横展開されていくようにとなので重点地域をこうモデルとするというのが1つでそれからやはり気候変動というところでは先ほどもお話ししました通り

あのまあ、干ばつとかあの洪水の影響をやはり受けがちなので、まあ、一つは、まあ、そういった干ばつの影響を受けない、それから洪水が来ても簡単にはその水没したりとか壊れたりしないような、まあ、給水設備とトイレを設置することで、まあ、気候変動の影響をもすでに受けている人たちが、まあ、なんとか生活をその再建しやすくするというのが一つ、でそれからあの水と衛生がちゃんとずっと使い続けられることによって、まあ、やはり気候変動に対して、まあ、レジリエントな適応できるコミュニティに

近づきますのでで、まあ、そういった意味で気候変動に、えー、配慮のことをこう考慮した、まあ、水と衛星のプロジェクトというのが2つ目、でそれからまあ特にあのさっきもお話したとおりまあコロナということもありまして、まあ、その特に人々の健康に、えー、結びつくような水衛生ということで例えばそのさっき言ったような診療所とか病院の水衛生って実は結構取り残されている分野なので、まあ、そういったところに力を入れていくという形になっております。

特にあの最近の活動としましては、まあ、やはりあの2年前からあのコロナが各国で拡大をしておりますので、まあ、その期間中、まあ、やはり手洗いをするために水も必要ですし、まあ、手洗い自体がその感染防止に非常に大切ということで、まあ、これまでも手洗いの重要性というのはあの取り組んできた分野の1つなので、まあ、こうして正しい手洗い方法を伝えるような看板をこう作って広めたりですとか、か、まあ、それから手洗い設備を作ってそれを病院とか人が集まる場所に設置をしたり。

特にこれは車いすでも利用可能な手洗い設備を開発をして、みんなが手洗いができるようにと、そういった活動なんかも行いましたありがとうございます。今、アフリカ各地でのそうした取り組みについてお話を伺いましたけれども、より具体的に、例えばブルキナファソで行われている活動など、詳しくお伺いできますでしょうか。

はい。ではあの、今ご紹介いただきましたブルキナファソの活動について少しご紹介をしたいと思います。あの先ほどからまあ話題になっている通おり、まあ、ブルキナファソ、もともと乾燥している地域なんですが、まあ、特にやはり西アフリカ、気候変動の影響を大きく受けている地域の一つです。でこちらの写真をご覧いただきますと、この地域はもう8ヶ月間、まあ、雨が降らない地域なんですね。で今、この写真をご覧いただきますと、まあ、ちょっと川が流れていますが、実はこの写真を撮影したのが雨期の直後、雨が降る時期の直後。

なので、まあその頃のででそ頃水がまだ残っているんですねただもうすでにその残ってる川も非常にまあ浅くなっているので、まあ、水を汲む人たちはこうして、まあ、雨季の間ここ川だった場所なので、まあ、まだその地面を掘ると水が出てくるんですね。なので掘って、まあ、そこから出てくる水をま汲んでいるという状況にあります。でじゃあここに住んでる人たちが清潔な水を使えるようにそれからこうした干ばつとか水不足。

ただでさえなかなか雨が降らない地域で、まあ、あの1年間水を使えるようにするためにどういった活動を私たちしたかというと、まあ、こういったまずはインフラの整備というものを行いました。で、えー、とこれどういうものかと言いますと、この手前にあります、この井戸ですね。こちらは昔か以前からこのコミュニティにあったものです。で、残念ながらここから出る水は飲料水には適さないぐらい の, あの水なんですけれども、例えば、

えー、家畜だったりそれから農業だったり、まあ、洗濯とかそういったものに使う水でそれからもう一つこちらが新しく作った井戸でこれは深く掘削して深いところにある地下水を利用する掘削井戸ですでこちらは飲料に適したあの水が出ますので、まあ、こちらは飲み水に使うと。

ただ、さっきお話した通り、り、まあ、地下水全般的に地下水もあの豊富にあるわけではないので、まあ、これはもう本当に水汲み専用、マシンをここの隙間に入れてるんですが、まあ、これちょっと後でお話ししますけれども、この井戸にどれぐらいの水があるのかというのを定期的にきちんと記録、モニタリングして、記録をするために、こういったあの仕組みを入れています。

でえっ、ー、とここのこの真ん中のこの川みたいなのが、まあ、その先ほどのこう季節的にその雨期には流れるんだけれども寒気には乾あの乾燥してしまう冷上がってしまう川なんですねでここにドシンとこれサンドダムという

えー、コンクリートの板みたいなものですねを埋めてここにダムを作りました。で、えー、とこれですね左から右の方にこの乾燥した川っていうのは流れているんですが、まあ、実は雨季が終わった後でも、まあ、さっきのちょっと写真でもありましたが表面はあの水がなくなってもまだ地下水っていうのは結構残っていて地下はこう川のように動い地下水は動いていたりするんですね。であの当然このダムがなければその地下の水もこうずっと流れていってでだんだんだんだんだんまあその

えっ、ー、と、蒸発をしてなくなってしまうというところを、ここにダムを作ることで、このダムより左側にその地下水が溜まって、で、この井戸の水が溜、えー、まりやすくなると、で、そういった仕組みになっています。

はいでえー、とこの設備を作って、でその後とで、まあ、そうは言っても水が足りないのは事実ですから、コミュニティの人たちが相談をしながら、この限られた量の水をこう管理をしていくというような、えー、トレーニングなども行いました。ちちょっととそちら動画がありまますすので、えー、とぜひご覧いいいたただきたいと思います

The people of the Sahel region face ongoing threats to their water resources. Unpredictable rainfall, climate change, drought, and a lack of wells leave communities vulnerable to water shortages, impacting on their health, livelihoods, and well being. Burkina Faso has a very long dry season and is prone to drought. People need water for multiple different purposes, such as drinking, household use,

Cattle watering, irrigation, and construction. Surface water sources are at risk of drying up or being polluted. Unfortunately, the coping strategies of many affected communities are too fragile to deal with these threats. Uncoordinated water use can lead to localized depletion of valuable supplies, social conflicts, and marginalization of certain users.

The affected communities are often out of reach of authorities tasked with water resource management, who might help with allocation of water between different users or mitigate disputes when they arise. Communities also need more than conventional wash services to be able to withstand ongoing threats to their water supplies. WaterAid has been piloting an approach to securing water resources, which combines the delivery of wash services.

With actions that strengthen management and allocation of water resources. Through a mapping exercise, the community identifies perceived threats to their water resources. These threats are then monitored by the community, who measure rainfall and groundwater levels. The district government uses groundwater level measuring devices.

These monitor changes in b o h o water levels over time. See, Namara Bulsa, Namara Sasa, Wotoyum Tugumasa, Tun t e n Bangaton and t a l a c o m a Katiguru and Tatoto, Tun Tun Tun Tumototo, m a t o n de t a r p o m p a Ayumulame, Tun Nange, Ezege, Pompa, Ayumula, t u n e m Buda, Pang and Tatoto, Nitundum Sapang and Tato, the Tun Tumne, Swan Hatoto, Nantum Gulugapu.

はい、あの今ご覧いただいた動画で、まあこうしてあのー、雨の量を測っている人がはい出てきたりしていたと、あとパソコンでいろいろ測定している人も出てきたと思いますけれども、私どもこの地域でその村の中の村の人の中から、まあ水の専門家を育成するというトレーニングをしました。で、例えばそのこの井戸の中にある水の量を測って地下水量をこう定期的にモニタリングをしたり、それから雨の量をきちんと確認をすることで、じゃあこの地域に今どれぐらい水があって、でこれから

どれぐらいの水を使うことができるのかということをまずみんなであの理解をするとでそれをもとに、えーまあ、住民が集まってじゃあこの地域にこれぐらいの水の量がある今年は去年よりも少ないから、まあ、ちょっと一つ一つの家庭が使う水の量を減らしましょうだったりまた、あ、は今年はもう雨も十分降っているからじゃあ例えばその農業でその種をまく時にた、まあ、多分収穫も増えるだろうからちょっと多めに種をまこうとか今年はちょっと干ばつかもしれないから種をまく量を少なくしようとか、まあ、そういった

ある水の量でどうやった生活ができるかということをみんなで話し合っていくとでそういったえ仕組みというものを作りましたこちらもですねはいあのこういったグラフを作りながら作ってあのみんなで話し合っているところですはいですので、まあ、このブルキナファソではこうしたインフラをあの作るでそれからあとはそのまず

水の使い分けですね飲 み, 水はこの飲み水はこの井戸の水でその家庭用水生活用水はこっちの水というそういった工夫をするですとかであとはまあコミュニティレベルでそ の, あの水の水資源管理ってまあその

あの本当に広い範囲でやったりすることもあるんですが私たちはこうしたコミュニティレベルでそれぞれの地域にどれぐらい水があるのかということを住民の皆さんが確認をして計画を立てていくと、まあ、そういったの活動をしましたでこちらのモデルとしてやはりさっき申し上げたようにこの西アフリカいろいろな地域でそういった気候変動の影響を受けておりますので、まあ、これをモデルにほ他の地域でもこういったモデルが広がっていくようにということで今発信をしているところです。

ありがとうございました。今見ていただいたようにですね、地域それぞれの問題に対処したり、もしくはそこでモデルケースを作って、ほかに広げていったりということも説明いただきました。鎌倉さん、ここまでお話を伺っていて、どうでしょうか。ですね。やはりあの水って生きていくために必ず必要なものだと思います。でも本当、高橋さんおっしゃったその水、トイレ、あと衛生習慣、これを

まあ、届けていくために高橋さんが繰り返しおっしゃってた言葉ですごい印象に残ってるのがこの仕組みを作るって言葉でしたやはりあのどうしても水がないとか足りないとや聞くとじゃあ井戸掘らなきゃとかすぐそう私も思いがちなんですけどもそうではなくやはりあの井戸を掘るプラスそれに関するデータを見ながら最適な活動をどうするか。

でかつ、どのような人がどのように関わるか、そういうのをです、ね、やはりこうトータルで仕組み作りすることで豊かな水が、まあ、豊かではないかもしれないんですけどその水、トイレそしてあの衛生の習慣がその土地に根付くんだなと思いました、本当 NGO のあるべき姿 だ, だなと感じながらお話を伺いました。

はい。いや、本当にあの、持続可能な活動をするということがいかに難しいかということとですね、そこに丁寧に取り組まれているという視点をいただきました。あの、時間が迫ってますので、あの、前半はここで終わりにしたいと思います。あの、次回後半はですね、同じくアフリカにあるモザンビークでの活動であったり、あとは高橋さん自身がですね、なぜこの NGO という仕事に関わるようになったのか、そうしたきっかけについても伺っていきたいと思っております。えー、鎌倉さん、高橋さん、次回もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。